今回久留米ふるさと大使にあの任命させていただきました小田真央です、えー、今回はこのような素晴らしいあの名誉ある称号をいただいてとても嬉しく思います、えー、久留米競輪場をはじめ自転車を通じて久留米市をどんどんどんどんん盛り上げていきたいと思います、えー、皆さんも一緒に久留米市を盛り上げていきましょうよろしくお願いします